はいということで始まりましたニューポケモンスナップはいよろしくお願いします前回までで会場が終わりました無事そうだねなので今回から懐中ですはい会中 編, 海中 編, 海, 中編海中編もまだまだねいっぱい未達成が残ってるんだけれども、うん、どうやら 未達成の数が増えるでしょうと、うん、なぜかというとまだあるポケモンが出現されていないなからです伝説のポケモンね。なのでその 出, 然出現をさせないと多分ミッションが出ないんだろうね。うん、だから今あるミッションプラスそのあるポケモンのミッションということでまずそのあるポケモン、まあ、皆さんご存知だとは思いますがこれからまず。 はじめましてしていこうと思います。はーい、お願いします。いや、でもね、ルギアかウだったら俺はルギア 派, ギア派だったな。そんなの私、法ウ知らないからね。法ウ知らないってやばくない。うん。ルギアまで、ね、ア<笑>ルギアとウ一緒じゃん。知らない金銀で。知りません。あれこっちじゃないまーず。 最初の分岐ルーターロブスターのいる方に進みましょうロ ブ, ロブスターにイルミナオーバーを当て て, て, ど, かしかしてどかしてくださいロブスターイルミナオーバーを当ててどかし て, いてるじゃんもう3になってるからどいてるのか早く早く早く分岐点行っていいから 道なりに進むと深い海底へ行ける場所へ到達しますどうやらランタンにね当てるんでしょその前にねあ違うああ海底の方へ進んでいくとクリスタルフラワーの近くにオータラントとサメハダがいますそのと光景を取りすぎると左方向からランタンがやってきますねランタン目がけてイルミナを覚えてましょう ね、まだ今のところいない。こっち行くんじゃないんだね、結局。こっちのル、あれ、行ってる。いきなり、行ってない。こっちのルート怪しいねって話したじゃんそうだったっけ。とりあえず。オ ク, クタンじゃなくて。左方向からランタンがやってくるから。左の上下。うん、左方向しかやってない。 このネオトラントとサメハーダーが過ぎたあたりって言っ た,、うん、た, ンンたくるくる回ると分かんなくなっちゃうじゃん左方向そこでしょ出たよイルミナーオーブ当ててくださ い, い た, たよはいあそしたらあ追われてるかそう回転に進んでいくかあっサメに あら捕まるんじゃないのあの二人にあの二人に捕まるはずなんだけどフリルにあ捕まってるあそれを助けるイルミナーを覚えててンンそしたらランタンナートを追うのかいいえ普通に行くんじゃないの で回転進むランタンを打うと小さな横穴に入っていくからそこをサーチして分岐点に来てみましょう。来た初めてのすごいさあ持ってみようぜこの先に絶対何かいるぞ。 何かいるだろうね。何がいるんだろう、いるんだろうちょ、滑舌が最近やばいね。うん。うん、んかいる。何かいる。何か音がする気がする、はい。ランタン。ここにもランタン、ランタンですね。ね、はい、いった、あ。あ、で、その手前を光らせると起きるんだって。起きるわけないじゃん。起き。 それとあと ね, てたらね周りにある2つのクリスタルフラワーをすね二2つうんあの。ルギアの周りにいる。こらそれを書いてた、ね、2 つ, 2つあるらしい2つ、ねでも。とりあえずルギアは取った取ったよ。ってことはルギアの。 リクエストでしたね、まあ、さっきさっきルギアとホーの話したけど、ね、うんということでご存知の方も多いかもしれませんがルギアでした ね, ル ギ, アねルギアのタイプはなんだっけなあれはついちゃった水飛行だっけなドラゴン飛行だっけ飛行だっけ水飛行だっけハ、ね、イドロカノンとか 強いんね、だからルギアのリクエストが新しくさっき追加されました。はいということでこれでおそらく達成未達成全リクエストが海中のやつが出たはず。<笑>のでこれからもていきたいと思います。海中のまずこれ。キニニのクロバ。お, およくパール。幸せの島のクロー ダ, ブルリンクダンスのバリエーション、サーミーを探すて、グランダー後トム、とっておきの一発、海の海中の海中の社交ダンス、はい、光さす洞窟、はい、海中を照らす光、はい、七色の輝き、海の底へ、嘘、はい、ソ抜き者の卒業、はいね、海底に届く、これ、何個だ ?123457、89、九十十一十二十三十四十五個ですね。十五個ですね。あ、じゃあ、もうできるやつからやっちゃおう。 やっていきましょうか知ってるかな何やればいいのお気に入りの場所分岐ルート付近にいるラブカスが挟まっているサニーゴを取と分岐ルート付近に来たら右を向いてサーチを使って探せばよい米印調査レベル3限定これかそんなアップしなくていくね取れた取れました <笑>あんまり感動感動がなかったで、ね、すあってます、ね、はいそれではですね今ちょっと一つのお気に入りの場所の攻略をしていたらどうやらレベル2でしかできない攻略があるみたいなのでそれをやりながらそのレベル2でできる攻略も一緒にやっていきたいと思います もうちょっと先の攻略ですダンスのバリエーションの攻略まず手前のユレイドルにフワリンゴを当ててユレイドルに気づかせますで、うん音楽を流します 音楽流して今、はい、で踊り終わったらイルミナオーボーを当てましょう、はい、踊ってる踊って る, ってる終わってで首が長くなったから音楽流して、はい、その様子を撮ります、はい、これでユレイドルは達成です なんかったかなうんとっておきの一発の攻略ですこれがレベル2の攻略となりますで海中に向かったらえっと2匹のブラスターが出会うからその2匹のブラスターがこちらの方に向かってくるのでその間にイルミナー王棒1匹に当てましょう じゃないとね、タイミングが取りづらいらしいです向こうから来て、こっちに来る時にどちらかにイルミナーオーブを当てるで、2人とも攻撃するから、攻撃する前の様子の今だ2匹を収めましょう、うん、あったったどっちだー、行ったかなー2匹は取ったけどね 左手が本体右手 右, 上な右腕なんだよねうんいいう次幸せの4つのクローバーの攻略1つ目のイルミナそのフラワーが見えたら後ろ向いてそしたらねイルミナがあるからそのイルミナを フフフラララワワワー…ーーんかかクリスタルルルにイイミミナナオボ当ててますイルミナフラワーって書いてあるいたたよ。 はいということで何をやりましょうルす動物の攻略ですこれはレベル2の調査なので、まだあの分岐でね、あれが開いてないので、そのためにはポスターにイルミナを割っ て, て分岐の手前の岩を壊してもらいましょう。壊してくださいね。上にさ、ペリッパーがずっと海中で見てる。獣を探しての ずーっと様子見てんだよねちゃんと光った状態で行かせないとあっまあさっきと全然勢いが違うんす、ね、こブーストした方がいいのかないや、しない方がいいんじゃないのなん で, で チョンチーが4匹いるんだけどそのチョンチーではなくもう本当に途中から現れてくるチョンチーに早めにイルミナーオーバー当てましょうんあ た, た, あ た, た2回も左に曲がるので。 そしたらね、そこにねイルミナークリスタルフラワーのところに続々と集まってくるのでそのチョンチーたちを取りまーすはい 海中の社交ダンス分岐ルート行く、はい、海底に潜っていく時の一番下のドッククラゲに近い距離でイルミナを覚えてるいかかで最後あるポケモンとダンシングされてるドッククラゲを撮影するとりあえずは続きあれそれここの一番下 じゃあ、それ。あー何あなにああ、動いた。どっか行った。あ、でも一番下、今行った。いた、いたよ。あ、プルリってなった。おなんか、あ、なになんだろうマンタイン。写真いっぱい撮ればいいのに。マンタインとか。 泳ぐパールルの攻略海底まで行ったらパールルが眠ってる潜ってるそこにフワリンゴを当てるそしたらそしたらネオラントネオラントが近づいて近づいて驚くパールルに近づいて驚くパールルをショットリンゴリンゴフワリンゴを当てる 当てるんじゃなくて近づける誰に近づけるパールルいた驚いたパールパカパカしながら泳ぐパカパカしながら泳ぐはいオッケーさて海中のシャをダンスに戻りますうまくいっていればここら辺で誰かとトククラゲはダンシングされてるはず いずこにいらっしゃるのーあっああか何か奥にフライデーですねこれいいんですかトククラゲを押すとプルリルメスとでちょっとそんなことがあっていいんでしょう か, かメロディーを 流すじゃあイルミナオーブとあっんか言ってるイルミナとあえやってよ音楽熱い早くいっぱい投げるんだよああ フラワーに個も当たりませんあ何やるんだーいバブルリングの攻略ですまず開始直後に 見える左側ねママンボウとえー、と蛍光網にイルミナーボウを当てましょうそしたら蛍光網に向かってバブルリングを作るママンボウがいるのでその様子を撮影しますあ近づくかあっ取って取ってねおおおおおあおおっおおておおおおおれおおたおおおれましたおお あんな輪っかカ作れるんだね。俺でもつくれる。そうなのはい いるはずママンあえー、っと膨らんだ後にアリセンにリンゴを当てて膨らませます膨らんでんだああ ダメだったかなはい何やるんでしょうかえっとプルリルの海の底への攻略ですまずホエルコに早めにフワリンゴを当てましょ う, うそしたら下に行くので自分たちも下に行きますでママンボウが動物のところらへんあの トンネルらへんにいるから後ろの方のママンボウにグアリンゴを当ててそのママンボウが右側に移動するから移動したママンボウ後ろからプルリルが近づくから後ろからプルリルが近づくからその近づいたらママンボウ逃げちゃうからそれが逃げないように当てますリンゴをもう一回そしたらプルリルが捕まえます あ そ, それを取りますえ喜んでるのこれ。<笑>どういう表情か<笑>あかわいそうに、えー、あの世に行っちゃうじゃんポケモン図鑑的にははい何やるの何をやる の, 何をやるのかと聞かれたら 答えてあげるのが世のなさ。具足武者の修行。はい、具足武者の修行。はい、これは、分岐ルートいっての、最後の方ですね。はい、うん。 お待たたせしましま最前部不足武者の近くに現れるブロスターにイルミナーオーバー出てますあれじゃない左上のあれは何を奪ってでねなんかねあんまいらいないんだってだからブーストしてあれあれだ右右いやあっ持ったなんでなんでなんで 動き出した？あ、あこれをちょっと待ってスピードしないもういいよ、うつわいいよ。しなくていいって。えー、でたた戦い始める不足無車に引きを撮影すると。えーえー、ズームのほうでちょっとスピードで見ても。戦うの？二人で？さあ、あ、なにあ、来た。向き合ってるよ。 いいららっっっっっっっししゃゃゃゃんんあああああそそれそれあっああ待って待って42枚39枚あうあメてて枚枚めじだよ女の子は弱いんだからねやめだ終わっちちちたたまはい、何をするの それはそれは何をするのかを教えてあげるよそれはとスターミーを探してはい分岐ルートへ進み海底エリアへ向かいますフロスターにイルミナーオーブを当てて水鉄砲をさせる必要がございますなぜならレベルが3だから どう<笑>ですからや<笑> そろそろ海底ではないでしょうか海底にですね、うん、潜ってるんですよスターミーの本体が、うん、だけどスターミーのコアの部分紫色の部分だけが海中に出てるんですよはいそこにフワリンゴを当てるのかネオラントをおびき寄せるのかどっちかです そしてネオラントが回転している様子とスターミンを一緒に撮影しき た, きたアップしなくていいんじゃないああ取れた気がする出たでスターミーを起こして起こしてこの流れでいきますよもう2つ目七、はい、色の輝き七、はい、色の輝き古代石付近にあるクリスタルフェラバーにイルミナオーバーとです この奥そしたらですね、スターミーが現れるんですね。そしたらですね、もう一度、クリスタフラワーにイルミナオーブを当てると、ななななんと、スターミーの周りに何かが出てくるので、のれそれを、もう見えないでんね。なんか、し、なんか、かい、水潮の、あれ、どこあ、水失いました。おっ、もうちょい高い、もうちょい左。 ちょっと高い、あ、いいよ。いや、連続でどんどん投げようぜ。いった。何、ラップ。スタミが。スターミちゃん。スター ミ, ースターミー。あ、来た。あ、来た。いや、光らすと、何かが出る。それは何か、はい、早く。答えをみんなで知りたいじゃん。レインボー。来たー、あ、すごい。輝いてない 輝いてる え, え輝いてるえ輝いてたよな出輝いてた よ, たてたよて何やりますかね まず海中を照らす光の攻略と海底に轟く声の攻略をやっていきましょうそのためには分岐点を左手に向かいますでルギアとランタンの攻略なのであれですね最初のあの1個目の 動画というか一番最初のアレルギアのところに行った時の要領と同じようにやりますで海底に向かう途中のランタンにイルミナー応募を当てましょう。 ランタンどこいたいたあっそれそし下らね、一人だけ下に行くのですがなんとこの意地悪なプルリルたちに捕まっているのですでね、ホエローがね、通過したらね もう捕まってるのでイルミナーオーブで助けてあげてくださいその後海底付近で発光するランタンを撮影しましょううんターボを使ってランタンを追いかけるといいですや っ, てったよでターボを使ってランタンを追いかけてまあねターボをしてるの速度変わんない じゃないっちそっちそっちそっちあこっああかわいいそれそれでそのまま轟く声 や, やりますでランタンの行く方向分岐点いきます海中の轟く声の攻略ですその分岐点に行ったら右手にルギアが寝ているので 手前のイルミナとルギアの頭の方にあるねイルミナがあるのでそこのイルミナはねズームをね あ, あそこあほらズーム使うとやりやすいってあ っ, たが あ, が あ, あっ あ, あっルールギアああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 次ね、向こう側からね、ルギアがね、来るからえ結構どっか行ってたよもん。えでと、も来るって書いてあるんだよね。燃えるくなったよ。ルギアを起こすとね、奥まで進んでいき、こちらへまた戻ってくるから、うん、ルギアが近づいてきたらフワリングを当てます。で、回転するからぐるー多分回転した後にどっかで。 レギアが止まるから、そのレギアにイルミナオーブを当てます。次のアクションなんだっけで少しリンゴを当てる。うん、下を向いた、おうおうラ、アトグロイ。なこれ何お、何インコアトグロイなんかを放つんだって。でそれをね撮影するんだって。まあ、日本語。あ来たよリ ン, ゴリンゴリンゴリンゴ早く 当たあ、出 た, ったあああそうそう回転したで当たったら多分なんかどっかで止まるからちゃんと見ててルギアの動きで、ね、止まったルギアにイルミナーを当ててなんか黒いやつ出るからんまとまイルミナ出ててまと、はい、当たってないよあ何？ あ, あそれそれ ななに？んかはかれたそれじゃ。なんかは か, か, かれたもう一回できるかなあどっか行っちゃうあどっか行っちゃうのえでも今できたよねはかれたよねなんかはかれたなんていう技ドキちゃん何ていう技なの